はいどうも太郎ですのでえっまあ、ね皆さん もう2週間くらい前までは金髪短髪だったのに今でも黒髪短髪になっておりますただですということでね僕の悩みとしてまあいろいろあるんですよ角栓が多かったりとかニキビが多かったりニキビ型がやばい目が離れている眉毛が濃いとかね、まあ、色々あるんですけどやっぱ眉毛がねどうしてもうまくいかないわかりますか今こんな感じですはいこの眉毛をどうにかしてかっこよくしたい 眉毛が変変わわれば生き方も変わる女でも眉毛を変えれば男になれる男でも眉毛を変えれば女になれるうんということでね今回こちらでございます理想の眉そのままスタンプっていうやつなんですけど、まあ、なんかスタンプみたいな感覚で眉毛にポ ト, ポトンって押すと綺麗な眉毛が描けるポンと押すだけ左右対称時短1秒簡単綺麗いっていうね売り文句の ウリ文句まみれな商品でございます100万個突破です100万個もうこれがこいつが YouTube チャンネル登録したらもうねそうジサックくらいの凄さですね、はい、開けてみました中はこんな感じあちなみにこちらあのえっと先月いただいたプレゼントボックスに太郎宛に入ったものですありがとうございますこんな感じのなんかで、ね、入れ歯入れみたいな感じとなんかこちら はい、こんなスポンジみたいな感じのやつはいこの2つが入っててやり方が<笑>やり方はどうやんだい<笑>とりあえずなんかねうまく入りましたよくわかんないけどえ説明書ないんだけどこっちの裏側にありました説明書スタンプする前にスタンプの前後左右ご確認が眉型スポンジに 本, 来本体のパウダーをこすりつけてくださいなるほどねこのスタンプこの形の眉毛になるってことだ ここここの形の形眉毛がここに貼り付けられるってことですねなるほどなるほどでもスポンジなんかねパウダーがあるらしいんであい っ, たいったあこれっすねここにここの黒い部分にこのスポンジをこすりつけてあと眉毛にペタッと貼るだけみたいな感じっすねなるほどなるほどなるほどやってみようかでも今意外とでも眉毛いい感じじゃない気のせいささささて、さて、さて、さて 怖いな、これでねなんかね清丸清丸じゃないなちょっと昔のマロみたいな眉毛になったらそれもそれで嫌だからねそれでは押していきますよここにスタンプこすりつけるって書いてあったもんこうガーっていいえこれ待って怖いんだけどこれ大丈夫すげえ濃いけどこれそれではねちょっと結構擦りつけたんでやっていきたいと思いますこれ怖い<笑>めちゃくちゃ怖いんだけどこれ 眉眉頭と眉尻を合わせればいいって感じだったからほんと、えめっちゃむずくねこれちょっと待ってくれよ<笑>もう最悪だよや ば, や, ば や, ば<笑>やばいやばいやばいやばいめちゃくちゃミスってしまったやばいやばいやばい眉毛二つになってるちょっと待ってちゃんとやろうせっかくだから、ね、せっかく使えるものはちゃんと使わないとさ もう一回やりますねこれあ意外とでも遠目から見たら分かんないかなしていきますせーのほいはいスタンプしましたこれを外したらまあいい感じになるんじゃないって感じですねいきますせーのドン 違うんだよなな ん, んだよ な, なんか違うんだよなも<笑>うんまあ な, んねまあ、な, なんか違うんだよな惜しい惜しいんだけどまあやってみるわとりあえずなんかうんまあなんかね形にはなってるけどなんか違うんだよなすごい垂れ眉男なんだよなこれだけだったらじゃもう片っぽもやってみますスタンプで眉毛できるって楽だねすごい考え方はすごい便利だ 合わせるのがむずいんじゃないれここで目で隠れちゃうからせーのポチッいきますよせーのポン<笑> え、やばくないマジでひどいんだけど垂れ眉じゃんもう垂れ眉じゃん<笑>え大丈夫これ<笑>これスタめちゃくちゃむずくないこれ垂れ眉メイク的なねできるかもしれないけど<笑>なんか全然違うんだよね求めてた本当ト<笑>、まあ、形自体はすごい綺麗なの っちいやいやいや石原裕次郎やこの眉毛の私こっちはでもこっちはでも割とうまくいってこっちがちょっと想像以上に垂れ眉になってる結構斜めに入れてみますあいいんじゃない斜めに入れたら眉毛いい感じですかさら上げ上げですはいということでこんな感じの眉毛になりましたどうでしょうか はい、といととうことで今回は、えーまあえーね、プレゼントでいただいた、えー、眉毛スタンプ、えー、アイブロウスタンプナチュラルブラウン 6g の紹介でございましたまあ、基本的に僕ね、マッシュなんでそんな眉毛見えることないんですけど、まあ、本当にこういうプレゼント本当に商品紹介できるの本当にありがたく思っております皆さんもぜひお待ちしておりますはい、ということで太郎でしたまた次の動画でお会いしましょう 僕の楽しみは、you